前の中にもレモンの酸味があってちょっとすっきりシャキッとさせてくれる香りが本当に良かったですちょっと眠い気日中にもいいかもしれませんねというわけでこちらもペンスとさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブ終